無名ファンの方々こんにちは。作者のヤマト、ではなく、ゲストのレ夢ムです。なんか主にここで待ち合わせって言われたんだけど、なんでいないねん。ようよう、遅れてすまない。あ無名作者のヤマトです。お前、初めての動画なのに何遅れてんだよ。いや、まあまあ落ち着いてくれ。遅れたのにはマリアナ開溝よりも深いわけがあるのだ。深いわけそうなんだよ。その深い理由はなんと。なんと 家に巨大なゴキブリが出たんだよー。いやそんなことかーい。てかそんなことよりも、早く本編へ行け。あ、はい。じゃあ今回の動画の説明をするよ。今回は、皆さんに重大発表があります。それはなんと。いやもうこの効果を泣きたわ。無名のファンクラブができましたー。なんだとー。はい。なななんとついにできました。って言っても敵とファンからの要望があったんでね。ってことは今回はこれの説明をするってことだね。 そういうことだね。じゃあ早速、ファンクラブの入り方等を解説していくよ。まずは、ブラウザを開いてください。そしたら、上のアドレスバーに、mumeimann.ga と入力してください。無名のホームページが開きます。 そしてページが出てきたら、右上のファンクラブを押してください。いや、読み込み遅くない絵にしたら負けですぞ。押すとこんな画面になります。すでに登録している方はログインを押して入れます。そして次に、メールアドレスで登録を押してください。 はい、この画面になったら、自分が持っているメールアドレスと、今後ログインに使うパスワードを入れてください。入力し終わったら、新規登録を押してください。押すと最後にこんな画面になります。書いてある通り、先ほど入力したメールアドレスに認証メールが届いているので、そのメールの中にあるリンクをクリックして、登録完了です。 ちなみに、メールが届かない場合は、しばらく待つか、それでも来ない場合は、迷惑メールフォルダを見てください。さあ、どうだったでしょうか。初めての動画投稿なので下手ですが、これからも見てくれたら嬉しいです。最後に、この動画への高評価と、チャンネル登録もぜひ。では、せーの、ご視聴ありがとうございました。いや、そこは合わせろや。てへペロ。